ポンペルミー、イーバーメテオライトです。今日は、ムチャヘテオあるある5000を紹介していきたいと思いまーすイエーイはい、まず一つ目のあるあるは、カカヌメラがきついいやー、カカヌメラの16モデムを体にメドムするのが特にきつい二つ目は、ネネマタが声のきっ ねねまたはね、共同作業ですからね。私の周りにも3人ほどねねまたがきっかけで付き合ってますよ。うーん。割とね、すぐに別れちゃうんですけど。<笑>そこもあるあるかよって感じですよね。はい。3つ目は、オーラサヤに癒される。あーオーラサヤがね、 されてるので、好きなサイズのオーラサヤを選んで時間のみ。いやー、あれはかなり癒されますよねー。で、あのー、もう一つ、四つ目、ニニタマヤで顔がツルツルに。いやー、これはねー、あのー。 やっぱり異星人でも女の子ですから、ミニタマヤはね、強い酸性なので、顔の角質を強烈に溶かして、合間現象を起こしてツルツルになります。これが一番嬉しかった。あ5つ目のあるあるが、朝食がまずい。いや、これはね、ひどかった。これひどいよ。ね、刺身は干からびてて、 もう、ご飯も硬かったし、味噌汁が濃い。はい。めちゃヘテるあるいかがだったでしょうか大変ね。皆さん、一度はめちゃヘテを体験したことがあると思います。もう、共感だらけだったと思います。はい。 共感できたよーって方はコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いしますバイバ イ, イ